どうも、ジャズピアニストの永吉敏夫です。今回は通称マリオカートリックと言われているフレーズの分析を行います。Wii U、Nintendo Switch の大人気ゲーム、マリオカート8、マリオカート8デラックスのドルフィン岬というコースの BGM。 そのアドリブソロのフレーズ、サックス奏者の勝田和樹さんのアドリブのワンフレーズが通称マリオカートリックと呼ばれていて、海外の YouTuber が取り上げた結果、それがめちゃくちゃバズったんですよね。今回そのおこぼれを預かろうと分析を行いましたが。 初心者の方も中級者の方もレベルアップにつながるような素晴らしいワンフレーズだということが分かりましたこのチャンネルではジャズピアニストである私が音大で学んだジャズ理論音楽理論実際の演奏から得た知識超有料級の情報を皆さんに惜しみなくお伝えしていきますこのシリーズの動画を見ることで音大並みの知識が得られますそうしてジャズを楽しめる人をもっと増やしたいですズームを使用した オンンラインレッスン宿題提出型の通信レッスンジャズ独学ウェブサービスジャズステップスなど生徒さん募集していますので初心者の方お気軽にお申し込みください詳細は概要欄にありますではフレーズの分析をいってみよう マリオカートリックの分析をしてみようと思います。コード進行はこういうコードがましがなってはいます。もっと細かいコードの動きがありますので、このコードは消しておいて、細かいフレーズのコードの動きを追ってみようかと思います。最初のソファーミ。 に関しては。これは。E フラットメジャーペンタトニックスケール。でいいのかなと思います。そして。メジャーペンタトニックスケールは。この E フラットメジャーセブンスの。 まあ、メジャーセブンスに解決すると結構気持ちいいのでメジャーペンタトニック使うんだけどメジャーペンタトニックにプラスメジャーセブンスの音がくっつくみたいなのは スムースジャズの定番のパターンかなと思いますでただここを見てみるとここはただ Fm7 がまあ実際コードになっています Fm7 で解釈してみようと思います 557531m7 のコードトーンそして 上と下にアプローチノートがついています。上はスケール、下は半音で良いです。レードレードシシラーについてですが、これはここは B♭ フラットセブンスでビバップスケールが使われています。 「レ・ファラ・ラ」の音が表拍にくるように7とルートの間に半音クロマチックの音を挟むと。 いいんでした1・3・5・7・1・7・5・3・1ビバップスケールというものですサード ルートここにビバップスケール特有の半音が入っています。これは Fm7 で解釈するといいでしょうで。2-5、まあの2と5を行ったり来たりしているようなイメージで分析してみるとどうでしょうか。サード 5 t h ス、半音下5 t h ス、上はスケール下は半音というのが1音のアプローチノートの基本ですがこれに忠実にフレーズができていますね上5下5753131そしてクロマチックで Fm で 三五下五、このソシシソラレファファレミ、このパターン、同じパターンですね。ソラレ この音のアプローチノートの仕組みを見てみようと思いますターゲットノートは Fm7 の3ー d 空」まず最初はサードに対する半音下最後も半音下そしてスケールの上 ここはいつもの上ゴニョゴニョ解決という二音迂回のパターンですそれに最初の音が追加されているだけだと思ってもらって構いませんこの2音迂回のパターンちょいちょいやってますがスケールの上の音のがターゲットに対する「 超二度上だった場合「シーラー」はターゲットに対する半音上と半音下で囲んであげていいんでしたねこれがターゲット全音上半音上半音下ターゲット2の音スケールの上 半音上、半音下ターゲット。こちらも同じくです。ミに解決したいので、このミは F マイナーのセブンスと捉えてもいいし、まあキーの主音と捉えてもいいでしょう。 スケールの2度上これが超二度上だった場合にはこことここはターゲットに対する半半音音上と半音下ででで挟んんあげていいんでしたここは何の音でもいいですがこれは半音下になってますねターゲットに対する。 これできるようになるといつでもいつでもじゃないやターゲットに対するスケールの上の音が全音上だった時は「レードの時には「しレシド全音だった場合はこういうような4音を弾けるようになると良いでしょう。なんで今の このパターンは練習パターン楽譜を概要欄に貼っつけておきます。というわけで完成ですね。メジャーペンタトニックアプローチノートがついたアルペジオビバップスケールアプローチノートがついたコードトーンして。 4のアプローチノート解決コードトーンコードトーンあこんな解説してなかったこれは「レ」っていうのは b フラットセブンスのサードだと思っていいでしょう f マイナーの「みーレ」という73の、えー、美味しい進行ができていますレーミーでコードトーンコードトーン 恐ろしく実践的なコーードトーンそしてビバップスケールアプローチノートの練習ができそうです練習になりそうなフレーズですしかもこれがすごいのは元のコード進行はこういうコード進行じゃないっていうところですねこの自由自在に fm7 と b7 の行き来ががわれていいるというのがミソですこのようなコードの置き換えのアイデア置き換えというか大きく捉えているというかどちらでもいいですがその行き来が起こっていたりするわけですね。フレーズ分析をする時にもちろんその鳴ってるコードでの度数を分析するのは 大事なんですが実際にどういうコード鳴ってるコード以外にどういうコードが想定されているのかどういうコードが想定されたようなフレーズなのかっていうのを、えー、考えられると次のステップに分析の次のステップになるんじゃないかと思います。ぜひ参考にししててみてくださいいありがとうございました